<笑><笑>ドリキンステッカー貼りました。えー今から 駅までバイクに乗っていきます。看板に注意して運行しています。名古屋駅に着きました。へいしり。この近くの駐輪場は。近くにありました。止めます。よ、yes. し。もう、ささ、刺さった。無事、駐車することができました。大田区の羽田空港。 持てるようにしてみましたナンバープレート今からあるところに向かいますシナモネ方面だ 車が ガ, ガジェットであると、まあ、電気で走りますし制御機とか機械ですよあれは一応個人でも持てなくはないただまあ問題は線路から付設できないその電気設備を個人じゃ持てない電気信号って言ったら人間も電気を走ってるからもし我々にガジェットですあなたのガジェット私もガジェットすみません 頑張っておきましょうか頑張ってあま あ, じあ、こゃあの、勝手にのあの辺の人が吉川さんとかおとんどついてトンブの有名な街みたいなのですよ。何も我々はよく知らないんですけどあ、スーパーベルトライブしますってスペシャルライブトークショー3日それ何家ちょ、っと挑戦ラなんでちょっと奮発して買っちゃいましたゴールデンアーチリー来ました<笑>通常ドッキー残ると 気に合わはい人望町ファイナーラテレビドラマの架空のセットで使われてるようなコンビニに行ってみます入ったらほとんど一割安売りされてるマークスコーヒーのものもありますそうい、ん、うの、ん、も 左は従来の広告で右側だけデジタルサイレンジ。 iPhone8 のアイサイトカメラの手ブレ補正をテストしています。 これ乗っちゃっていいですか？さすがにちょっと寒くなってきましたね。生産が終わりました。チェーンを引き抜く。 戻ってきました。よし、帰りします。行けるか大井町駅まで行ってみました。品川区では、こういうレンタルサイクルサービスが始まっています、ね。どこなんだろうモバイクこれ電動電動ではないな。 東京流通センターの方までバイクで向かいました。本当安全大事で頑張ります。アップルウォッチのライトかなり便利でした。